皆さんこんこにちは今回ご紹介をいたしますのはこちらになります。Oddcast から新しくリリースされました。こちらはお買い得モデルとなります Play2VideoAI ボックス。こちらの方のご紹介を今日はいたします。今まで PCS35 であるとか PLC40 価格がもう4万以上するような非常に高価な AI ボックスが Oddcast からリリースされてるんですけれども このオットキャストは機能を凝縮したことによって価格が非常にリーズナブルな仕様のものになっております。なのでこれからまあオッドキャストが欲しいと。で、YouTube だけ見れれば十分だという方にとっては非常に有効的なガジェットになると思いますのでぜひ最後までご覧になってみてください。ではこちらつなげてみたいと思います。USB-C ポートにつなげるんですけれども 5V 設定になっておりますので、給電ケーブルは必要になります。はい、今立ち上がりまして、これが今ホーム画面になります。で、さらに Wi-Fi がすぐに接続されるという状況で、相変わらずこの Play2 ビデオに関しても、ハンズフリーで立ち上がってくれると。 まあいうことで非常に使いやすくなっております。もうこれで YouTube がそのまま見れてしまうといった状況になります。で、このようにするためにはどういうふうにしたらいいのかっていうのは以前の PCS35 でもご紹介しているんですけれども、プレイツービデオの動画でもご紹介しようと思います。で、こちらは、トヨタのコネクテッドメニューの中で、この社内 Wi-Fi というものがあります。で、この社内 Wi-Fi を使うことによって、 まあ、月額1100円という金額がかかってくるんですけれども、これを使うことによって、ここのところなんですけれども、利用中という画面が今出てますが、このようになれば、社内 Wi-Fi が使えるようになります。ちなみに、別にインターネットだったら、 コネクテッドメニューでも使えるじゃないかというツッコミがあるかもしれないのでご紹介するんですけれども、こちらインターネット。もちろんコネクトッドメニューでもインターネットは見れるんですが、この起動状況を見てみてください。でもちろん YouTube が見れるんでね、YouTube 再生しています。 今、あえて動画を切り取ってるわけではなくて、リアルタイムでお伝えしているんですけれども、見ていただくとお分かりいただける通りで、非常に動きが遅いです。昔の ADSL なんか、ADSL な, ADSL なんじゃないかなと思えるぐらい非常に遅い。なので、これだと、まあ、正直、 今のネット環境で言うと実用、実用性としては非常に乏しいかなというのが正直言えるところではないかと思います。はい。ネットの方はもちろん使えるんですけれども、こういった感じで非常に動きが遅いという状況があります。なので、こちら AI ボックスを使って ネット環境を整えるということが今非常に普及しているといった状況になっています。で、さっきコネクテッドメニューの中のインターネットを開きましたが、このオッドキャストのプレイツービデオ、こちらで の, このホーム画面、YouTube ありますので、開いてみたいと思います。 見ていただくとお分かりいただけるかと思うんですけど、この展開の仕方がもう全く違うのがお分かりいただけるんではないかと思います。パッとこう開いてくれる。なので、特にストレスフリーに操作ができて、ネットの視聴ができると、まあ、いうことが、まず一つ、これを導入する上で大きなメリットになります。で、このように、以前紹介した TCS35、 こちらの動画でご紹介するんですけれども、はい、動画もしっかりとすぐに展開してくれる。もちろん、携帯と同じですけれども、拡大して見ることも可能ということなので、特にストレスを感じることはないだろうと思います。で、ここのホーム、 ボタンを押していいたただければまた戻るるよううになるということになりますでこのプレイツービデオは PCS35 や PLC40 の廉価モデルというふうにご紹介したんですけれども、このネットフリックスと YouTube しか見れないようになっていますで。新たにカープレイストアでアプリを入れることもできないようになっていますので、もうこの2つしか見ないんだよという方にとっては非常にお勧めできる AI ボックスになります。 反対に他にも何かこう拡張していきたいんだという方にとってはおすすめできない AI ボックスになってくるかと思います。で、さらに機能としてご紹介するのは、まあカープレイはもちろん使えます。で、n d r o i d もとオートももちろん対応しております。で、カープレイの機能の中にミラーリングとかテレビキャスト、まあこの辺はワイヤレスでも行えますし、ライトニングのケーブルを使ってミラーリングすることも可能。 で、テレビキャストというのは、まあ、エアプレイみたいな機能になります。つけれます。ただ、この辺もうネットが見れるのであれば、特に使うことはないのかなって、個人的には思います。カープレイは、もう全く今日はネットを見るつもりないから、地図だけ表示できればいいやとか、あとは音楽が聴けばいいやといった場合には、まあ、使うようになるとは思うんですけど、まあ、その他は特に使うことが、ネット環境が整っているのであれば、まあ、使う機能ではないのかなという気がします。まあ、個人的な見解になります。 で、あとは、こちら、Bluetooth をつなげることによって、電話に繋がることがもちろんできますし、それから、こちら、A2DP というのは、今これ、Bluetooth つなげてないので、こういうような形の表示出ていますけれども、携帯電話上の音楽、聴きたい場合は、まあ、こちらの A2DP というアプリを使いますし、こちら、ミュージックという画面今出ましたけれども、あらかじめ、 マイクロ SD カードに聴きたい曲を入れておきたいと言った場合は、まあ、こちらで音楽を再生する。そういった使い方になります。で、こちらはファイルブラウザーということで、USB ポートが付いておりますので、こういった形でファイルを見ることができるようになっています。で、ここの今度ビデオになるんですけれども、今、これは、 ドライブレコーダーの収録動画なんですけれども、まあこういうのをマイクロ SD カードで撮った映像になりますが、まあこういったものを再生したりすることもできます。で、こちらを押していただくことによって、こういう感じで、今ちょっとノイズ乗っちゃってるんですけど、ファイルの関係上でノイズ乗っちゃってるんですけど、まあこういった形で見ることができたり、あれこれ社内の3カメタイプのドラレコなので、 車内を映したりということで、まあこういった使い方ができると、まあいうのが、このプレイツービデオの機能になっております。ってことで、今回はオッドキャストのお買い得モデルとなります、プレイツービデオ、こちらのご紹介をさせていただきました。こちらの商品の詳細は概要欄の方に貼っておりますので、ぜひ興味のある方は